そうか、クヌートは死んだかいえ正確には行方不明とのことですラグナル隊はクヌート王子の救出を試みマールバラにてトロケル軍と交戦混乱の中王子殿下の消息も途絶えましたおおでは 未だトルケルン軍に囲われておるのではないかはっですが、その後2日間、殿下とおぼしき姿は敵軍中に認められずとのことです。うん。生き延びて救助を待っておるやもしれんが、助けを送るとしても、春まで待たねばならん。王陛下におかれましては、ご心中いかばかりかと。 うん、クヌートがもし兄のハラルドを上回る器量を持ち合わせていたならば行方知れずになどならずに済んだかもしれんなあ雪が降る戦争が終わる冬よ お前は戦士の心さえ凍らせるのかおー、冬よ大将、焼き豚と煮豚、どっち来両方 お, か い, かおか い, かかい、お前行けよおい、お前はけよ分かんねえよ、まず飲み込めおいいやなんだかんだ言ってさ あそこで王子に逃げられたのは痛かったな。いやいや、あんたが渡したんだろう。あの王子は腰抜けだけど使い道はあったんだよな。あれを担ぎ上げて新王朝を旗揚げとかよ。兵隊集めるだけでも効き目あるぜ。ま、あんたが神輿の担ぎ手ならちょっとした勢力になりそうだな。だろうんおいそこのイングランド娘はいビール 樽で持ってきてすいませんビール樽で追加ですまたかクソおのれならずも者だめこの町を食い尽くす期間これじゃ略だと対差ないっすよ略だ<笑>どうせ王子取られんだったらイングランド軍にくれてやってもよかったなぁ<笑>何を 困った人だな、あんたは。戦争が下火になると、そうやってまた火種を探す。誰よこの野郎、俺たちは戦士だぜ。戦士は戦場にいてこそ戦士だ。だがよ、それに関しては、ちと悪い噂を聞いたぜ。え今度、ウェセックスの賢人会議でな。スベン王がブレトワルダとして認められるそうだ。 はあ、それって全面降伏じゃんだなデンマークがイングランドを飲み込むんだ貴族どもは王権を捨ててでも戦争を終わらせたいらしい悪い予感ってのはどうしてこう当たるのかどうする玉砕覚悟でスベン王軍に勝ち込むかいアホ俺は喧嘩は大好きだが負けるのは大嫌いだやるなら勝ちに行く はあ、ああつまんねえな世界中がずっと喧嘩してたらいいのになデリューダ漁師様はおられるかえ異常はねえか耳は終わりだクソザミーぜ雪が音をすんださすがの俺でも 聞き取れる範囲は狭くなる見張りをばらまくよりはマシだここにいることを宣伝しないで済むならあいつらを何とかしろよどっから見ても農民には見えねえぞ修道士たちかたちそっちも見張っとけ許したま え, たまえだとよあいつらなんかあるたびに許しをわにはなんないのかめんどくせえ 意図高き方天にいます我らの父よここに眠る村人たちの魂をどうか身元にお召しくださいこの者たちをあやめし者たちの魂をお救いください私どもの罪をお許しください<笑>他人のために祈ってる場合かよてめえら。 私の声はあなたの耳に届いているのでしょうか。我らの父よ、あなたはあなたの姿に似せて私たちをお作りになった。でもその力を分けてはくださらなかった。父よ、あなたが良き者 も, も悪しき者 も, も等しく愛されるというのなら、何のために無力な私たちを。 試されるのですか父よ私の声はあなたの耳に届いているのでしょうか我らの父よ私はあなたの愛を疑っていますやめよ<笑>父よ 疑うだとおうそなたそれでもキリスト教徒か恐れを知るがいい我らが父の愛を疑うことなどあってはならぬお我が子を我が子を愛おしく思わぬ父親などいない殿下 お待ちを父上天んの部隊マジかはあでんではそのようにセバーン川上流の小村を占領しているらしく。 地元領主から援軍の要請が来ておりまして。生き残った村民の話によると、敵兵はおおよそ100から200。すでに近隣の兵が向かっておるそうですが、ここは部メ轟くトルケル閣下にもぜひ。どうも。どうも、こうもこの季節、その位置に単独行動の伝人部隊など、そういくつもねえだろうよ。 カイロと見せかけて陸路でゲインズ払い雪に振り込められて休息中ってとこが十中八九はトルフィンとクヌートだよし全員よこせ進めよーいおそれとおいあんた<笑>弁当の用意頼むぜ 五百人前をいつかぶんでいいや。五<笑>百<え><笑><笑>。よし、おも面白いぞ。この喧嘩うまくすると<笑>まだまだ楽しめるかもな。 何人だ、ミミさあな、50か100か、林伝いに東へ包囲線を伸ばしてる。かぎつけられんのが早いな。どっかでヘマしたかどうだかなとにかく見つかったもんはしょうがねえ。出発無理だぜ、今夜なんて。それはまだ2台しかできてねえ。昨日三台目にかかったとこだ。そうか、ご苦労さん。 なら夜までに仕上げろ。間に合わねえ荷車は捨てる。無理だっつうの。大工は二人しかいねえんだ。イングランド軍にここがバレた。え、バレたおうよ。この雪かき分けてきやがった。よっぽどデンジンが憎いと見える。そんな。急がねえと脱出の機会を失う。分っ。かったらちゃちゃっとやれ。ああ、わかった。ヴィアルン、ゴロスキどもに応戦の態勢を取らせろ。 指揮官は捉えるぞなんでバレタが知りてえ了解あっと待てビョランもう一ついい機会だついでにあれやるぞはあバレタちょっとヤバいんじゃねえか平気だろう。イングランドの兵隊は弱いからないやそうでなくてアシェラットの月の話さ月 ドカ雪に続いてこれで、あいつの計画が立て続きに狂うなんて、初めてだぜんおうまそうなウサギだなお前が取ったのか、トルフィンあ一人で食うのか、焼くのか、それだったらなんだよ肉だけの飯はよくないぞ 野菜と一緒に煮込み、そのウサギは、スープにしてやろう。うるせえな。俺の飯をどう食おうが、俺の勝手だ。どうせ、どこかでかまどを借りるんじゃろう。ほ来いち。殿下、そ空豆とキャベツとウサギです。ウサギはい。トルフィンが捕まえまして、スープに加えたらいかがかと。 ご苦労、血を抜いて内臓を洗っておけ<笑><笑>お う, うん粗末な食材の割にはなかなかウサギのおかげだ塩漬け肉にはあいていた礼を言うぞどうした遠慮するなそなたのウサギだ <笑><笑>うまかろうが次は鹿でも取ってこい貴族ってのは食うばかりだと思ってたぜ趣味だ普段は作らぬしラグナルのほかは誰も知らぬそなたも口外してはならぬぞ別に悪かねえだろ昔にタラの料理を作った時な 良い出来だったので父王陛下に持っていったことがあるだが陛下は召し上がるどころか激しくお怒りになった「王の子が卑しき奴隷の真似事をするな」と「以来僕は料理などせぬことになっている」「王の子にはこんな技など必要ないのだ」 あの頃は王陛下もお忙しかったのでしょう。戦が終わったら鶏料理でも作ってお持ちしましょう。きっと喜んでくださいます。何鶏だ。鳥はまだ作ったことがないな。ニワトリでもカモでも。以前に夜で食べたカモを覚えておられますか。ああ、あれはうまかったな。 後で料理人にコツを聞きましたニコゴリを上手に使っておりましてなニコゴリかなるほどなラグアバカ野郎典礼だ典礼<笑>なんじゃ何があった敵に見つかったっす東の森で戦闘がおっぱじまりました何大した兵数じゃなさそうですが一応用心してください えどういうことじゃこの村に潜んでまだ10日だぞなぜバルタ知るかよなの<笑><笑>なんということだ村人たちを皆殺しにしてまでとにかくイングランド兵を蹴散らしたら移動しますんでよろしくだから初めからウェールズに引き返せといや向かうのはダービーっす この雲に及んで、まだ敵地を進むと抜かすかアシャラと連れてこい今すぐだ今は前線で指揮を取ってます。話があるなら、ご自分で出向けばいいんじゃないですか案内しますよ。たく、狩猟が狩猟なら部下も部下だ口の聞き方も知らん己の月の雲を見定められんで、何がノルド選手か今日こそ、 剣にかけて愚かさを思い知らせてやるわいんおいおい時の声はあっちから聞こえるぞやっと気づいたか鈍いな あ, あんたん貴様ら何を。っあっ すまねえな、とんがり頭アシェラットの命令なんでね<笑><笑>やるかい俺らは構わねえけどよどうせ助からねえアシェラットここへ呼び 大事な話がある。遺言なら俺が聞くぜ。話せよ。いいから呼べ王子殿下に関わることだ。直接話せ。急ぎ。伺いましょう。その遺言。 払いしますか声がやんだ戦闘が終わったなまったくスープが冷めてしまったじゃないか貴殿には感謝しておりますあの腰抜け王子をよくぞ今日まで生かしてくださった そして、伝の死がさらなる成長を促すでしょうお役目は今日から私が引き継ぎますイングランド兵に殺された貴伝の代わりにね貴様の神に近い不足なくわしの後を引き継ぎ何があろうと、うんんんくと殿下をお守りすると 何があろうと、クヌート殿下をお守りし、戦士ラグラルの意義がある死に報い。ご満足かな口をしやく…貴様などに殿下を託そうとは急がれた方がいい。血をだいぶ失っておられる。<笑><笑> ゲインズバラにー。つく前に心構えをしておけ。イエリングのテーたちは今、時代のデンマーク王の座を巡って大きく2派に分かれておる。くぬとデンカは一方の派閥の旗頭にされておる。もう一方は、 クヌート様の兄耳のハラルド様だ両両殿下のご意志など関係ない関心どもの勝手な勢力争いだそして王陛下はデンマーク王国の分裂を恐れたのだろうおそらく一つの決断を内心に下された 両殿下のうちどちらかを殺そうとスベン王が王子をこたび王陛下が殿下を戦場へ伴ったのは殿下を戦死させるためだ心せよクノート殿下の真の敵は今やお父上のスベン王陛下その人なのだ ボボメしろもはやそれしかないってだっううゲインズないわしの弟は段取りをつけてねええ、なんてこって 早めに言ってくれよそういうことはよた頼む最後に一目でいい一目殿下におお別れよダメだ殿下戦が終わったら 一緒に鶏料理でもきっと大陛下も喜んで。 イングランド兵数人を相手に死死奮陣のご活躍でしたが背後からの槍に会えなくご胸中お察しいたします殿下ウサギの煮込みを食べていたんだ途中飛び出していってあれ変だなさっきまで すぐに出発します。ご用意を。トルフィー、絶対におそばを離れるなよ。あっちょうだんじゃねえ。えやだぜ、俺は。待て、おい、てめえ。え殿下の親はお前の仕事だろう。う<笑>腰抜かしてやんの。 大丈夫かあの下手れ王子恨めったかまだぜアシラッドラグナルを殺したのはまずかったんじゃねえかでけえ声で話すな手下どものほとんどは事情を知らんやったのはあくまでもイングランド兵だボロを出すなよどうかねあんたラグナルとはソりが合わなかったからないくら下手れでも気づくんじゃねえの証拠がなければいいのよ王子が下手れなのは ラグナルが甘やかすからだ。適当なところで消えてもらうにゃ。俺が困るヘタレで結構じゃんか。扱いやすいぜ。王子を足がかりに出世するのにもってこいだ。ビオルン。ンお前が今日まで俺についてきたのは何でだは？それはまあ俺がついて行きたかったからだよ。 俺もさ、俺も俺の主を選ぶ俺の主は、俺がついて行きたくなるような男であるべきだなんてな博打だよ、ピ平野うまくすりゃ、あの王子様は生まれ変わるかもしれんうまくいかなかったらどうするよ野郎、あのままへこんじまって立ち直らんかもしれねえぜ そん時はミ捨てるさ。俺の主の資格はねえ。どうだ何か喋りそうか、うん、むっかつくぜ、この野郎。悲鳴一つ上げやがらねえ。一っ前に殉教者気取ってやがる。これだから、キリスト教徒は綺麗なんだ。おめえのキリがぬるいんだよ。 俺が手本見せたら蹴りってのはな、うんあうん、こうお見事おめえこそ塗りえよ顎から行けよ待て待て次は俺だやめやめったくも手加減しなさいよ君たち殺しまったら何も聞き出せないでしょこ殺すがいい 主すべてを見ておられる貴様らでデンジンの悪行の数々を。ふ、うんまだ元気じゃん。ハサミある探してこい。んああ。ハサミね。さて、繰り返すぜ、イングランドの隊長さん。聞きたいことは3つ。援軍の規模と。 それらがここに到着するまでの時間それと俺たちの存在をどうやって知ったかだ話せば助けてやろうけけだものめ貴様らには裁きがふさわしい最後が待っているぞよ<笑>ハサミってこれでいいか ああ隊長さん、あんた爪伸びてんな。不衛生だ。少し切った方がいい。あ、ごめん、深めしちゃった。押さえてる。あ聞きたいことは三つだ。以下略 何がんばってんだジオもキ回、はあ、ええ、ええ、げつサ、ね、何頑張ってんだ、あの野郎地獄に落ちろ天マラサイキサえ貴様らさえサイキええラサイキサマラサイキサマラサイキサマラサイキサマラサイキサマラサイキサマラサイキサマラサイキサマラ うんああそう僕たちけだものですか無知なお前たちに一つ歴史を教えてやろうありがたく聞けよサクソン人いやこのあたりの住人はアングル人かまあどっちでも同じかこの土地はもともとはお前らのものじゃないんだよ最初の住人はケルト人だ 森に暮らし精霊を崇めていた今のウェールズの民の先祖だやがてローマ人がやってきた彼らは支配者だったがケルト人と共にこの地に暮らし知恵と技術と文化を授けたローマ人が去り最後にお前たちアングル人とサクソン人がやってきた500年ほど前のことだ お前たちはケルト人に何ももたらさなかった。それどころか、ケルト人を荒れ地へ追い出して、この豊かな平原を独占したんだ。嘘だ嘘じゃねえよ。デンジンがケダモノだってんなら、お前らアングロサクソンも相当ケダモノなんだぜ。お前たちは暴力でこの地を奪った。俺たちデンジンはお前ら以上の暴力でこの地を奪う。 まさか文句はあるめな黙れ蛮族どもの言うことなど誰が信じるか、うん、<笑>人の話を聞かない子は先生嫌いだな。お, おや隊長さん。あんたの顔ってよーく見ると花も伸びてるな。ああああ あしらっと。<笑>何人だ、耳。わからん。だがおい。南から来る。敵のゾーンか。え、真夜中だぜ。<笑>イングランド人が野獣だを恐れ言ったぜ。<笑>来たが。 <笑>もう遅いぞ貴様らは死ね天神同士で共食いしやがいい天神教えてやる来るのはトルケルだ相手に嘘くはながろうトルケルだトルケルだと<笑>どうすんだろう。<笑> お, おいトルケルって言ったか<笑>さ、さあ言ったような気も本当だったらまずいんじゃねえ トルケルトルケルだって嘘マジかよトルケルが来るぞ<笑>あの村かカ見たいすめよし囲むぞファーリとインゴルムの隊は左ボットルは右だ俺は真ん中ね 基本的には皆おろし王子は殺すなよあとナイフ使いのチビがいるはずだそいつも殺すな俺の遊び相手だトルケルが来るぞ ナグナルをこんなところに置いていけるかナグナルと一緒じゃなきゃ僕は行かないぞお諦めください殿下ソリは三代死体を積み込む余裕はございませんならば葬儀をせよ戦士の死に敬意を払え命令だ時間的余裕もございませんき貴様嫌だ僕は行かないぞ ラ グ, ナル ラ, グナルラグナルは死んだもう呼んでも来ねえ。 脱走者だトルケルに下る気だぜ、うん、いいいこいつら寝ワラに隠くれていやがったっっっっ ラ, ラグナルの言う通りだあんた今好きがない俺たちだけじゃねえみんな内心やべえと思ってんだ今回ばかりはいけねえだってあんた今 トルケに食いつかれちまってたぜ<笑>勝手にいけよいいかお前ら自分のつきたい狩猟につけ去るものは去れ俺は咎めねえ俺と共に来るやつは歩けトルケルを振り切るまで歩ける 食べながら歩き眠りながら歩けいいか野郎どもついてこれなきゃ死ぬと思え。 おこりゃいい剣だ。いただきおいいの逃げてきたやつがいるってことだ。連中だいぶ動揺してるってことだな。ああ、かわいそう。仲間に入れてやれやいいのに。いいんだよ、こいつらクズだ。戦いもしねえで降参するような臆病者はいらねえ。 ウィギー、ミギニチンピラ。ああ、もうどせ。あちう、俺から見て右だそうそう、そのまま。はいしょ、これ、ウィシュロッツ、てんぞ。<笑> トロリリム、アトリー来い、えー、この橋を壊す。お前らが指揮を取れ。急げよ。えー、橋をばらすぞ。斧を持ってるやつは手伝え。ああトルカルは近いか耳をうるさくてわからねえが、橋を壊す時間ぐらいはあるかもな。<笑> こらこらここボスめえ何してくれてんだいきなり酒ありませんかあってもおめえにはやらねえよ俺らだって満足に飲めてねえんだぜおめえの分なんかねえよ今がピンチだってことわかれえよ坊さんよ 相当ちべてぞ、これなあ、おい、浅くねえか、この川歩いて渡れるじゃねえか橋落とす意味あんのかだからって、放っとくわけにもいくめえ嫌がらせぐらいにゃ、なるかもな<笑>ご自慢の知略もネタ切れかアシェラッの旦那よ ビョルントルフィンどうしたよれ。<笑>なんだよ。ビョルン、王子をこっちの二頭立てに移せ。御者はお前だ。トルフィンは王子と一緒に乗って待機してろ。は何を お, おい。 アシッドマジか…俺の特技だそいつがどんな奴なのかパッとつらみりゃ大体いいわかる大物か小物か利口かバカか忠義者の中に裏切り者が混じってるのもわかるのさ あ, あ王子を奪うって何じゃ声がでけえよ アトリーよこの兵団はもうおしまいだ。王子を手土産にトルケル軍に入ろうや。他のやつらも半数以上がこっち側だ。残りの半数ともすぐに話がつく。裏切るのかアシェラット裏切るって言い方は人聞き悪いぜやとり。あいつはいい主流だよくやってるやん。だから狩猟として。 責任を取ってもらうんで大丈夫だよ逃げ切れるって兄者今までもそうだったろ今まではなだがここ最近のやつはどうだ立て続けに読みを外してる月が落ちてんだよ巻いたはずのトルケルにも見っこっちまったじゃねえかなおいなんな顔すんなよまあよあいつは確かにいい狩猟だ なのにどうしてトルケルなんぞに手を出したかな兄者俺だって残念なんだぜでも仕方がねえんだよアシェラッドは博打を打って負けたんだただそれだけさ上出来上出来 これで連中も二のソリを渡すのに手間取るだろう。身を捨てて追ってきたらどうするそうしたら食料の調達に時間を置く飯も食わずに長距離は追ってこれんさ。よし新軍再開 ああ光った。<笑> いっぺんに4人だやべえちちょやべえマジでやべえ落ち着け野郎どもまだ距離はある橋も落とした今のやりは忘れろ橋橋が何だってんだよそこの川歩いて渡れるぜ気休めにもならねえそう思うかそう思うなら今すぐ出発だ時間が惜しい へまたかよ行軍行軍行軍って他に言葉を知らねえのかあんたはよトルケルには勝てんあと一日辛抱しろ橋を壊したことの効果が出る行軍の速度は2の速度だ連中は必ず庭たちにもたつく。 二を離れて兵だけで追ってきても補給なしだ。そんな行軍なんて一日が限界だ。わったかやろどもわったらるけその一日を生き延びられる保証はねえ。<笑>あっそうならここでお別れだ俺は急ぐので失礼するよ。